皆さんこんにちは。こんにちは。えー、久しぶりに、えー、この人たち大ごまちにやってまいりました、えー。とっても楽しみにしてました。えー、一生懸命演ぶしますんでよろしくお願いします。えー、初披露になりますんで、えー、薄めで見ていただけるといいのかなと思います。それでは。 これね 千葉の世田チーム、千葉の北天界でした。どうもありがとうございました。